懐かしかねこりゃあああっパッちゃんどうまかねえ 社長パソコンから煙出てます働きすぎですよふんわかほんわかほんわかおいこの度の件社を代表して改めてお詫び申し上げます、はい、伊地知一君、はい、伊地知君、はい、昨日君のブログ読んだよ君の彼女昨日帰ってこなかったんだって、はい、私と一緒にいました はあ、ちょっと猛省の上に立ち生まれ変わることを誓いますちょっと誰の謝ってるのこっちの謝るんでしょねえちょっムブログどうぞ回 転, 回転回転回転回転ライブダオーと回転回転回転回転ライブダオーと1月1回転回転ライブダオーと回転回転オ回ー転回転 裁判は九十九パーセントが有罪になると言われている。<笑>だから逆に燃えてくる。逆転裁判、大逆転の醍醐味が詰まっている。嘘を暴くかん。逆転裁判4。タッ裁判は九十九パーセントが有罪になると言われている。だから逆に燃えてくる。<笑><笑>証拠処理が先鋭上好ること。証言してもらう上を何度も完璧よ好ない。最<笑>後<笑>。よ<笑><笑><笑><笑>。最後の最後に有罪かかったこれが最強なんだ。<笑> 逆転裁判にはそんな大逆転の醍醐味が詰まっているイを暴く快感イイイリン「逆転裁判4」「タップコン」はいヘヘヘッホイッホイッホイッホイッホイッホイッホイッホイッホイッホイッホイッ あ, ああ現場で怪しいと思ったら徹底的に調べるイヤリングを暴く快感「逆転裁判」フォー「タップコン」あれあれあれあれ。証人が嘘をついている。そんな時は揺さぶる。イレリ！ハレーハレーハレーハレーハレーー そのまんま牛乳から生まれた塩だから塩分 43% カットでおいしいさそうのまんまそのまんま ま, ん ま, ま, んまマルだい適塩食生活シリーズそのまんまマルるだい適塩食生活は牛乳から生まれた塩を使っているからおいしーさそうのまんま塩分 43% カット だけど塩味そのまんまだから だ, だからだから健康をそのまんままんままんまちゃんまる代低塩食生活シリーズそのまんまー適塩食生活は塩分四十三パーセントカットだけど塩味そのまんまそのまんまま。 ニままトリ「特ん特茶」「特茶」「特茶」「特茶」「特茶」「特茶」「特茶」「特茶」「特茶」「特茶」 い, いえば・・・そのまんまそのまんまスーパーガードそのまんまそのまんまスーパーガードヘイそのまんまそのまんまエブバディースーパーガードヘイスーパーガードそのまんまはるだけあなたのお家ピッカピカ スーパーガ ー, ドューパドュ新「アス工業のスーパーガード頭皮を土幻化せんといかんでしょうこのくらいが憧れではあるんですこれは無理でもビタミン C を12時間肌に頭皮に入れ続けたらどうなると思いますかビタミン C12 時間ですよ